皆さん、こんにちは。筑波大学のアランヤです。このビデオが、プログラミングチャレンジ第10回、レミックス。今回は少し DP の復習をしたいと思います。このビデオでは DP の2つの問題を解析します。まあ、このコースで皆さんなんか、まあ、DP のテーブルの考えにくいとか、えー、と DP はどう考えればいいのかってき、えー、と質問を聞きましたので、まあ、今回は結構 2つの一般的な DP 問題を紹介して、その DP 問題をどう考えればいいのかを、についてちょっと話したいと思います。では行きましょう。一番最初の問題が、えっ、ー、と、カティスティックスっていう問題です。ですね。で、えっ、ー、と、この問題の説明は、まず、えっ、ー、と、棒があって、この棒の長さは L。L から、L は1から1000。えーと1 の間ですね。今回は、えっ、ー、と、例えばこの A で L が100のサイズとなります。で、この問題の目的が N 回この棒を切ることです。ですね。で、えっ、ー、と、棒を切るところが決まってます。C1、C2、C3、C5 とかですね。あと、棒を切れるところが最大50回、50, 50箇所です。ですね。で、えっ、ー、と、切るときに、 あの、コストがかかります。そのコストが、えっ、ー、と、その棒の部分のサイズです。例えば、この棒が、えっ、ー、と、100サイズで、この棒を切るとこう、どこに切っても、えっ、ー、と、コストが100です。例えば、真ん中で切ると、サイズ50の棒2つが残ります。ですね、2本が残ります。で、えっ、ー、と、この、この1本を真ん中で切ると、コストが50です。 ですね。サイズが50です。一方、なんか上の一本が、ここをなんか25のところで切った場合ですね。残りが、えっ、ー、と、25から100、75のサイズの棒です。この70棒のサイズを切るとコストが75となります。ですね。こう考えると、すべてを切ると、えっ、ー、と、なんかすべての N を、すべての、えー、と切れる場所を切りたい。 ですが、えっと、コストが削減したいんですね。例えば、えっと、この棒ですね。なんか、100サイズで切る場所が3つがある。25 の, のところと、50のところと、75のところですね。まず、えっと、25のところで切って、次は50のところで切って、次は75のところで切ると、コストが100プラス75プラス50。全部で225。一方、 まず真ん中できて、次は25できて、次は75できると、コストが100プラス50プラス50、200です。ですね。だから、まあ、この方がのコストが小さいですで。で、えっと、一番コストが小さいの切る順番を見つけないといけない。では、この問題に対して、あの、まあ、あとその最初コストを見つけたいですね。 最初コストを見つけるのは、やっぱり DP って考えられるけど、直接 DP に行く前に、この問題全探索の場面から考える必要があります。まあ必要があるというより、なんかま あ, あの、自信がない時だと、まず、えっと、全探索で問題を考えると解きやすくなります。ですね。これ全探索は何なんでしょうですね。あの、N の全てを探さないといけないなので、 えーまあ、すみません。n のすべてを切らないといけないなので、あの、n の順番の切り替えですね。パー r m ーションとなります。ですので、あの、2の n 乗の切る、あの、まあ、完全に、えっと、全員探索にすると、えっ、ー、と、2の n 乗になります。ですね。50は結構大きいなので、まあ、それは無理です。だから、他の方法を考えないといけない。ですね。 じゃあ DP で考える と, あと、まずどの状況があると、あえそして、えっと、どのトランジションがあるのかを考えないといけない。ですね。この、まあちょっとなんか今ビデオポーズして、どの DP を作れるかを考えてみてください。では、えっと、解説を続きます。まああの、 シークエンスですね。あの、探したいのはシークエンスです。ですので、あと、この順番を探したい。まず、あと、いつもなんか GPU よくわからないときだと、あの、再帰ン数から DPU をやることがおすすめです。ですね。A が0から C1、c 二、C2、Cn プラス2ですね。あの、すべてのカッティングポイントプラススタートとエンドです。 で、なんでスタートとエンドかかっていうと、このコスト AIAJ の関数を作りたい。コスト AIAJ が、えっと、その AI から AJ までを全てをカットするコストです。ですので、あの、最初は0から N プラス2ですね。0から100をカットすることになります。こうすると、あの、並び替え、 の問題になるではなく、その、まあ、あと、まあ、フィボナッチに近い問題になります。ですね。コストのこの部分、プラスコストの部分。で、これのコストが、この部分のコストとこの部分のコストです。じゃあ、えっと、コスト AIJ が考えると、まず、えっと、AIJ の距離です。まあ、それはコストの定義ですね。AIJ をどこに来てもコストが同じ。で、次は、えっと、コスト AI から AK。 プラスコスト AK から AJ となります。つまり、K で切ると I から K と K から J のコストとなります。ですね。で、えー、AI が同じですねあの。25、25の同じ場合だとコストがゼロですね。これはなんかその再起の停止するところとなります。こ れ,、ねあのまあ、これを見ると表が、えー、と N×N ですね。 で、n が50なので、まあ n プラス2かけるプラス2、52かけるプラス2のテーブルなので、まあ結構簡単な dp になるんですよね。で、えっと、その中に、えっと、O of n のえっと、イテレーションが必要です。つまり、えっと、再帰還数の中で、えっと、すべての k をテストしたいんですね。で、その k が最大 n なので、まあ実際に小さくなるんですけど、まあすべて n で計算しないといけない。だから、これは、えっと、n の3乗になります。 n が50なので n の30は全然問題ないでしょう。この問題大丈夫でしたから。じゃあ次の問題を見てみましょう。これはもう少し難しい問題ですね。あの、アコーンっていう問題です。ちなみに前の問題とこの問題が UVA っていうオンラインのジャージで解くことができます。ですね。今年は UVA 使わなかったんですけど、興味がある方はぜひ検索してみてください。じゃあ、A コーンが えっ、ー、と、まあ、どんぐりを集まる問題となります。えっと、木何本がいて、あって、で、えっと、1本でいくつかのどんぐりがあります。高さによってですね。すべての木が同じ高さです。で、リスが木の上から始めて、下まで走ります。ですね。下で走るとどんぐりを集まって、で、下にできるだけ多くのどんぐりを集めたい。ですね。 で、リスができるのが、えっと、まあ、1メートルを下がる。ですね。1メートルずつを下がる。あとは、えっと、他の木に飛ぶ。他の木に飛ぶときに、えっと、F メートルが下がります。例えば、この場合だと2メートル下がる。ただし、F がパラメータですので、F が1とか F が100とかでもあります。ですので、F もあの考えないといけない。ですね。 で、この場合だと、リスが4回、なんか真ん中から始めて、4回下がって、で、こっちにいて、3回下がって、こっちに行く。っていう感じです。じゃあ、えっ、ー、と、この問題も、全員探索を考えて、サイズどうなるか。ですね。で も, もちろん、これは最大のどんぐりを通るための、えっ、ー、と、道を計算しないといけないので、まあ、これは DP かな。 考えられますんですでねじゃあ、皆さん、ちょっと、あの、ビデオポーズして、この問題をどう解くのか、まあ、5分とか10分ぐらい考えてみてください。前の問題よりこの問題はちょっと難しいです。いいですかじゃあ、この問題の解説に行きましょう。まあ、もう一度、えっ、ー、と、まあ、その再起の考え方で DP をやってみましょう。 これを考えると、えっ、ー、と、いくつかのキーがあって、で、いくつかの高さがあるので、テーブルが考えられますですね。あの、テーブルが t に対する高さ。つまり、あの、キー、えっと、えっと、えっと、キーの i、i キーの高さ h で、ここで、ここ、このところで最大どれぐらいのどんぐりを集めれるのか。ですね。例えば、なんか、10、えっと、11が1、12が0。 13が0。91が、まあ、ここからいけないので、91が1。92が2。93が1。ですね。こうな感じで作れます。で、えっ、ー、と、最初が、えっ、ー、と、t、えっ、ー、と、コスト t10 がアコーノの t、t、コスト ti0 がアコーノの ti0. これはなんか終わりの状況です。で、コスト tij が、えっ、ー、と、まあ、この tij の場所にどれぐらいアコーノがあるをチェックして、 ですね。プラス、えっ、ー、と、マックスのコスト TIJ-1 つまり1回をあと降りるか、それとも、えっ、ー、と、KK に、えっ、ー、と、F、あと J-F の高さに行く。つまり、ここに行くときに、ここのコストがここから下がるか、ここの上、2回上から来るかっていう意味です。ですね。で、ファイナルコストがと上まで遡る感じになります。 まあ、これで 再, 再起ができるのですけど、あの、こういうふうに実装すると、えっと、タイムリミットでエクシーデルになります。なんでタイムリミットでエクシーデルになるか分かりますかちょっと確認してください。ここの問題ですね。まず、えっと、コストには ti と0があります。ですね。 これはコースト表、DP 表が DP 表が T と、えっと、H になります。で、前を見ると D が2000ですね。で、H も2000。 これね、まだ大丈夫。2000×2000 の DP 表は全然問題ない。ですね。あの、4、なんか400万になります。ただし、次のコースと計算するときに、これがあります。すべてのキーのコースとチェックしないといけない。つまり、再帰関数の中で、あの、t のサイズのフォーループが入ります。ですので、この 2000×2000 の上に、 また2000が書けます。これはね、前回の問題と同じ3乗です。ですね、3乗ループ。なんか、あの、2次元の DP 項が、ほとんどの場合が、えっと、中に、えっと、その、もう1回のループがありますので、それを気をつけてください。あの、DP が、なんかその、表のサイズだけで考えて、 再起の中にループがあると、それは2次元なんですけど、3乗ループになりますので、これを気をつけないといけない。その時になんか何か対応しないといけないですね。はい。じゃあ、これをちょっと見ましょう。こんな感じですね。さっきのテーブル、さっきの DP 表が A の H 値ですね。サイズが 2000×2000。だけど、再、え、起、っと、の中で t を回さないといけない。t のフォールループがあります。 なので、400万 ×2000 円が8ビリオンになりますので、まあ、これは1秒に解きにくくなります。じゃあ、これはどう解くんですかね一、まあ、つ、あの、トリックなのは、えっと、木を変えるときだと、どの木からどの木でも変えるコストが同じです。そうすると、 すべてのキーのコストをキープする必要がない。これはね、なんか DP の集の、なんかその、インストルメントですね。B 問題に近いです。B 問題はこれよりももう少し簡単なんですけど、考え方が同じです。すべてのキーをキープするじゃなくて、今までのベストキーだけをキープします。で、えっ、ー、と、次を、なんか、次、まあ、次のキーを選ぶときに、 この木から降りるか、それともベスト木から降りるか。二つだけをチェックしないといけないので、真ん中の、えっと、ループがなくなります。ですね。じゃあ、テーブルが DPH。この DPH が、えっと、H の際、H の木までの、えっと、ベストです。で、DP0 が、えっと、まあ、 えっと、その元のえっと J のゼロのアコーアコーンがデータですね。で、アコーンの IJ がえっと最大のアコーンの GI と MAX I-F ですね。この DP。で、DPI が MAX の IJ です。まあこれちょっとコードにするとわかりやすいコードはないかと。 こ の, まあ、あとこの考え方で、えー、とその楽器の考え方と同じ、まあ、似ているようになりますので、あとこういうふうに、O of 2乗で計算することができます。はい。えっ、ー、と、まあ、皆さんいかがでしたかこれはまあちょっと DP の考え方の復習でした。次のビデオでは、えっ、ー、と、まあ、あの、巡回セルズマン問題用の DP を紹介したいと思います。